歌の歌詞を覚えたり、昔覚えた歌を思い出したりしながら遊ぶ歌かるたです。同様もみじの歌詞を使って歌かるたを作ってやってみました。フレーズの後半部分の歌詞をひらがなで取り札に書きます。画像をダウンロードして厚口の色上質紙にプリントアウトし、 半分に折ってのり付けすると簡単に取り札ができます。手頃な大きさの厚紙にマジックなどで書いて作ることもできます。実際にやってみました。今からかるたたりするよ。歌を歌うからその続きを取ってください。はい、じゃあ行きます。秋の夕日に。 色様々に。ルルルル恋も薄いも。も数ある中に。じゃあ、本番行くよ。秋の夕日に。照山。照。 山もみじ松を彩るかえでやつかわ赤やき ルニシキで、はい、私三枚。一二三四五枚。あ、負けました<笑>、はいはい。はい、はい、頭の体操です。小さいお子さんは。 もみじの歌詞を覚えながらお年寄りは昔の記憶をたどりながら一緒に遊ぶことができますもみじ以外の歌でもたくさんできるものがありますので季節に合った歌かるたを作って遊んでみてください